こんにちは G です今回は動画のコーディックの話ですなぜかというと今年は大きな変革が予想される年なんです最新の AV1 コーディックはラズパイではどうなのか実験で試しますあるレポートによれば動画ストリーミングは 全世界のトラフィックの 60% を占め、その割合は増加傾向にあるそうです。また、サンドリンのレポートでは、全世界のトラフィックの 15% は YouTube だそうです。トラフィックがパンクせず、高画質の動画を共有するには、新しいコーディックが必要なんです。まず、コーディックについて、 過去を振り返ってみましょう。MPEG は30年以上前、1980年代からモーションピクチャーエクスパートグループによって企画化が進められました。MPEG-2 は DVD、デジタルテレビなどに採用されました。MPEG-4 は 3G 携帯電話に、MPEG-4 H264 はインターネットやブルーレイで採用されています。多くの企業や国が結集して MPEG 企画化が実現したわけですが、その分権利関係が複雑になったことから、パテントプールという特許管理組織 MPEG-LA が作られました。特許を一括してライセンスして、 組織が権利者に配分する仕組みです。この仕組みのおかげで MPEG 企画は広く普及して PC やスマホで手軽に動画が利用できるようになりました。これらの特許や権利は有限です。2018年には MPEG-2 は権利喪失しています。また、オーディオ用の MP3 も2017年に権利が消滅しました。 MPEG とは別に Google は2011年から独自のコーディックを開発していました2013年には VP9 を公開オープンでロヤリティフリーのコーディックです利用する分には関係ないですけど YouTube は VP9 を採用しています VP9 は H264 に代替えできる立ち位置だったんですが 今時点で商業的に成功したとは言えません同調してくれる仲間が少なかったんです。とはいえ YouTubeWebRTC の標準コーデックでもあり今も着実に勢力を広げています企業がコーデックを利用する際 MPEG-LA とライセンス契約を結ぶんですがライセンス料が高額であれば 困難が伴います。ラズパイでは Chromium や Firefox といったオープンソースのブラウザが使用されますが彼らにはライセンス費用を払う余裕はなく H.264 はサポートされていません画面のサイトで H.264 のサポートの有無が確認できます あれサポートされてますね。なんで誰がライセンスしてるんだそれとも違法コピー答えはオープンソース向けとしてシスコ社が好意でライセンス料を払って o p e n h 2 6 4ーディックを提供してくれてるんです。 Firefox はそれを組み込んで H.264 をサポートしています。ブラウザで About Add-ons とタイプすると確認できます。Chromium の場合はライセンスフリーの FFmpeg を取り込む形で H.264 が利用できる仕掛けになっています。 現在の最新企画である H265 は権利関係で問題があります。前述のパテントプールが4つもあるんです。それぞれとライセンス契約が必要なため、コスト計算が複雑になって採用のハードルが上がり、そのため普及が進まないと言われています。 2019年のスタティスタの資料によれば Codic のマーケットシェアは画面の通りですこの中で H265 がやや大きな数字であるのは利用が広がっているというより iPhone など Apple 製品に搭載されたからです2015年 AO メディアが非営利団体として 設立されました。オリジナルメンバーは Amazon、Cisco、Google、Intel、Microsoft、Modzilla、Netflix です。立ち上げと同時に Google は VP9 をベースに AV1 の開発にシフトしました。AV1 は当初からロヤリティフリーを歌っていたことと、H265 のライセンス問題の台頭とともに、 大手が続々と AO メディアに参加していきます。現在のファウンディングメンバーは画面の通りです。プロモーターメンバー32社と合わせてメンバー総数は46社になります。では AV-1 の性能はどうなんでしょうか画面は MPEG-2 を100として他のコーディックとの圧縮率をグラフにしたものです。 H264 は MPEG-2 の半分ぐらいまで圧縮可能。H265 や AV-1 はさらにその半分ということです。データが小さくなるほどネット配信はコストがかかりません。同等画質なら圧縮率が高いほど有利なわけです。AV-1、ライセンスフリーなのにいいでしょ でも問題もあります。計算量が増えたので CPU 負荷が大きい。特にエンコードはすごく遅いんです。でも AO メディアには多くの SOC メーカーが参加していて、2021年以降、PC 用 GPU やスマホ用の AV1 のハードウェアサポートを実装したチップが出荷される予定です。 そうなれば処理速度の問題も解消するかもしれません。さて、ラズパイは AV1 を利用できるのか実際に試してみましょう。画面の URL は YouTube の AV1 テストサイトです。合計 8K の高画質画像もたくさんあります。こちらでどうぞ。 皆さんの環境で視聴してみてください。これらのサイトの動画は著作権の関係で使用できないのでテストでは別の動画を使用します。ここでは動画へのリンクからブラウザを起動しています。MPEG4 から AV1 に変換した動画を用意して YouTube の非公開チャンネルにアップロードしています。 それらをラズパイで再生します。YouTube からの再生ということです。動画はフル HD で詳細統計情報を表示して再生してみます。矢印の差数、統計情報をご覧ください。コーデックは AV1 になってますよね。AV1 への変換は 画面のウェブサービスを使用しました。OS は、Raspberry Pi OS 64bit、Ubuntu Mate 20.04、Manjaro 20.12 の3種で、ブラウザーは Firefox、Chromium でテストしましたが、いずれもうまく再生できました。 AV-1 だからという固有のトラブルはなく、H264 同様の再生が行えることが確認できました。コマ落ちが少し多いんですが、これはリブ a v 1デコーダーの問題というより、ネットワークのスループットやキャッシュ転送速度など、ラズパイのハードウェアに依存する問題ではないかと想像します。もう一つ、 別の動画を見てみましょう再生条件は同じフル HD ですがこの動画の方が動きがあるのでわかりやすいと思いますこちらのコーディックは AV1 です確認してください 22 ships, countless aircraft, five half and a thousand people, and 709 proud Australians serving in the exercise. We had the opportunity to participate in live f i r e exercises. These are very important opportunities for us to test and improve our weapons and our systems and procedures. There's representation from all our regional neighbours, and coming together shows a show of strength. 次は AV1 に変換した動画ファイルをブラウザにドラッグしますローカルファイル再生ですこの動画はブロックノイズが出やすい感じですショートムービーですが注意してご覧ください うままく再生できてますねクロミウムでも試しましたが同じようにうまく再生できました今度は危なげのない動画です 720p ですし動きが少ないんです 単調な動画は何気に見入ってしまいますねなんでなんでしょう VLC でも再生を試します AO メディアの資料では VLC や SM プレイヤーは AV1 をサポートしてるはずです全くダメですね一応 コーディックの確認をしておきましょう SM プレイヤーではどうでしょうかいいですね起動早いし問題なく再生できますね セルロイドでも試してみましょうこのアプリは u b u n 標準搭載のメディアプレイヤーですうまく再生できてますね ついでに MPV メディアプレイヤーでも試しましょう他のプレイヤーと同様 FFMPEG エンジン系なので同じように動作すると思いますこれも問題ありませんうまく再生できてます念のため VLC で 720p 動画を再生してみます 720p だと再生できるさらに「ネットワークストリームを開く」を使って最初に行った YouTube からの AV1 再生を試してみましょうなんだこの方法だと AV1 再生できるじゃないですか。 まとめです。ラズパイのブラウザや主なメディアプレイヤーは AV-1 対応されています。VLC は再生に問題ありですが、PC 版に比べ VLC のバージョンが古いので、そのうちに改善されればいいなと思います。個人的には終了時にプロセスが残ってしまう問題を先に何とかしてほしいです。近未来のコーディック。 AV-1、いつでもかかってこいやが今回の結論です。より圧縮率が高いコーディックがあれば、同じインフラで高画質な動画配信ができますから、配信者は新しいコーディックを求めています。ライセンス事情によって、H265 の成長は困難を伴っています。AV-1 が大きな勢力になったことや、 昨年 H266 が規格化されるなど世代交代が見えてきました。MPEG-LA も H265 の鉄を踏まないよう検討を重ねています。AV-1 対応の SOC が出荷されても潤沢に市場に出回るまでには時間がかかります。5年後ぐらいには AV-1 は当たり前になってるんでしょうかね。 過去10年ほど標準と言えるコーディックは H264 でしたが今年から大きな変革が始まります H266 のビジネスモデルがパテントプールのままならストリーミングは AV1H266 はテレビ向けといった積み分けになるんでしょうねご覧いただきありがとうございました また、アリエクスプレスで無駄な買い物をしてしまいました。一ヶ月経ってウェブのトラッキングを見ると、リターントゥーセンダーになってる。梱包壊れてるとかで変装されたんでしょうね。でもお店側は遅れてるだけだから返金しない。トラストミーとのこと。お前は中国民主党か。 ではまた次回。